あんまりくないですねやっぱあの3色のケーブルあのケーブルを使うことによって画質がかなり落ちて、まあ、できなくはないですねこれ練習にはなると思うんですけどリアルみたいな感じで実際もこんな感じでやるんでドローンを飛ばす時もなんでまあ練習になると思いますでこの方法はですね英語で YouTube で解説していた方がいたのでそれを真似してやってます今多分このパソコンに映ってる様子が見えてると思うんですけどそのまま 今ゴーグルで見えてそれを撮っています練習してますでさらにもう一つ機能があって僕はやったことないんですけどこのゴーグルでですねビデオのインプットを録画することができますなのでこれで今練習してる様子を多分録画することも可能ですちょっとやってみましょうかちょっとこのゴーグルで録画する方法をやってみたいと思います おできたきましたこんな感じですね今多分録画できてると思うんですけどじゃあやっていきたいと思いますはいあそっかやっても意味ないのか321ほはいで多分録画できてると思うんですけどこんな感じの画質になります この画質が、まあ、どうやっても最高なのかなと思います他にやり方あるかどうかは分からないんですけどこんな感じで練習をすることができます、まあ、これは DRL シムなんですけど他のシミュレーターでもできると思うんであとそんなに一点も感じないんでシミュレーターで練習するにはいいんじゃないかなと思いますでこの、えー、ビデオインプットを使ってアナログの 映像をこちらの DJI の FPV ゴーグルに入力することもできるようですやっぱ YouTube で見るとしたら画質はちょっと悪いかもしれないですけど、まあ、練習する分には十分かなと思いますあちなみにこのオーディオは入りませんオーディオは多分ゴーグルのゴーグルでは聞こえないし、えー、ゴーグルの録画ではオーディオが 録画されなないいのでできないんできんすけどパソコンのオーディオをそのまま出して使うことができます今はやってもいいんですけどうるさくなっちゃうので今日はやらないですけど普通にパソコンから音を出して練習することができますはいああです、はい、こんな感じで、えー、パソコンの映像をミラーリングして すすることができます、えー、今思ったんですけど、えー、DJIFPB ゴーグルを持っている人は日本に少ないと思うのでこれができるのは結構限られた人しかいないと思うんですけどまあ、ちょっとでも参考になれば嬉しいです、えー、今後もこういうネタをやっていきたいんですけど、えー、やってほしいことがあればぜひコメントとかメッセージください、はい、参考になった方は高評価ぜひよろしくお願いします今後もこういう動画が見たい方はチャンネル登録